写真と全然違うじゃないはいどうも六代目ですえー、六代目のネットで見た話題第13回ということでマクドナルド私時々子供が だ、ま、だ、あ、を込んでるのでハッピーセットを買いに時々行きますが、えーえー、マクナルドの夏のテーマと第一弾のテーマとキャンペーンですね、えー、なんかですねホットクールということらしいですい で, すで、えー、商品がですねハバネロソースを使用したクォーターパウンダーハバネロトマトそれとチキンフィレオハバネロトマト えー、それがホットクールのホットですね。で、クールの方ですね。クールの方がモッツァレラチ ー, モッツァレラチーズとバジルのソースが、そう。<笑>モッツァレラチーズとバジルのソースがさっぱりとした味わいを演出する b l t モッツァレラバジルが提供される。クールの方は一つなんですね。で、えっ、ー、と、ページを見るとですね、えー、動画も一緒に配信されてて、えー、あのー、 芸能人のゴリさんとかが出てますで、すねでまあ、結構辛いみたいです。商品の写真も、写真じゃないな。まあ、紹介の風景もちょっと映ってましたけど、綺麗ですね。あんな、あんなもこっとした Mac の商品見たことがありません。いつも崩れてます。いつも写真と違ってがっかりするという。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 それではこれからもよろしくお願いします6体目でした